見えるですが困った娘さんからいただいております江原さんこんばんはいつも拝聴しております私は平穏に毎朝目覚めて毎晩寝られることに満足して毎日を過ごしていますしかしながら60代の父は私とは正反対いつも子供のように感情のままに物を言いテレビや映画も犯罪の特集や<笑> 戦争ものが大好き。銃の本など買って、いかがするのか、全く私には理解できません。生活費を切り詰めるのに、そんな不穏なものにばかりお 金, お金を費やしています。戦後の世代で戦争の色恋、えー、映画などを見て育ったような話も聞きますが、私には聞きたくも見たくもない情報ばかり。同じ家の中で、なるべくそういうものを見ないように過ごしていますが、嫌でたまりません。いかがしてこんな、あ ものばかり見たくなるのかそれが現実から一番遠いなら平穏な日々の中では現実逃避になるのか理解できなくても構いませんがもっと穏やかに過ごしてもらうにはいかがしたら良いでしょうかダメ父ですねでも ね, ねこれまあもちろん戦争とか不穏なものだから嫌だっていうのはあるでしょうけど、ね、なんでこんなものが好きなのかとかって言っちゃったら、はい、そんなのって理由つきませんよね<笑>そんなそんな例えばだっててっちゃんで何がいいの鉄道なとか ね, ね こだこだこだあの、走る音が好きだとか言う人とかね。えー、何がいいのって言われても、説明は聞なんでボール蹴ってるだけのものにあんなに熱狂するの、えー、とかね。そうね。そういう嫌いな人からすると、全然ね。嫌、えー、いなどこが楽しいうね。そうだね。だってそんなこと言っちゃったら、ほら、ボーディアディアゴス・ディーニとかね。日本の戦艦とかね。<笑>いるんですよね。<笑>ねマニアの人がやっぱりいるんですよ。すよね、だってそれ言っちゃったら、ほら、日本の城とかね。 ね。あとは、なんかあの、いろいろあるじゃないか仏像とか。あ, ある。ね。だから。タモリクラブなんか、この困った娘さん、つまんないでしょうね。つまんないでしょうね。<笑>まあ、でもまあ、不穏なものだからっていうのは、まあ、戦争のものとかね、そんな確かに嫌なものではあるけれども、うんうん、でもね、私こう思うんですよ。はい。あのね、はい、子供が親を選んで生まれてくるって、スピリチュアル的にはね。 あはい、子, 子供が選んでたんですよな。なるほど、なるほど。だからね、はいはい、まず、どんな人もこれを聞きの皆さんね、はいはい、全員。まずね、みんな誰もがね、自分は何のために生まれてきたんだろうかって思うはずなんですけど、はいはいね、それのね、一番のね、はい、もうまずね、答えはね、はい、親見ればわかる。どうしてこの親のもとに生まれてきたのかに、もうほとんど一生のテーマがある。なるほど。 うん。だから、それ例、うん、例えば困った娘さんだったら、はい、そういうの見るのが嫌なわけでしょ、はい、ここにまず二つ、まず言える。二つね。まず一つ目、はい。自分自身が意外と、そういう、あの、バイオレンスなところがあったりする。そうすると反面教師でね、もう嫌だ嫌だっていうと、うんざりすることで自分は平和主義になる。なるほど、なるほど、なるほど。ね。そしてあと二つ目、はい。あの、いつまでも子供のまま。 だって、それは個人の問題でしょ、うん、だからね、いつも思うの、これ親に対して変えてほしいっていう人は、まずあんたか自立しなさいよとる。お父さんが子供のようにっていうのは、自分のことなんだ。そ う, そうそうそう。なるほど。そう。だから、これも反面教師。ね。だから、そういったところで、ああ、この親にしてこの子あり、この子においてこの親ありっていうね。うん、そういや、これ。 ねえ、ラジオネームが困った娘さんですからね。ねえ<笑>困。困ったお父さんの話だもラジオだも ね, ねえ。困ったもん同士になっちゃう。うねだから逆に言うと一段も二段も高いとこ行って、まあ、しょう、よしよしって言ってあげられるような娘になれたらいいわけでしょ。 いや、そんなものって言ってないで。そうそうそう。どこが楽しいのと。うん。他に何にも多分楽しいあのね、女の人よりも、日本って特にそうだけど、あのー、例えば吉田さんみたいにね、こういう世界にいたりすると、いろんな文化的なものが入るけど、普通にね、サラリーマンやってるとね、日本のね、男性たちは文化度って、残念ながら低いです意外と。だって、劇場とか行っても女性がほとんどだもん。ほとんどですよね。うん。 でしょ、ね、だから、そういう意味ではねれれいい、趣味がないんですよ。そうだ。趣味があるだけいいじゃないですか、ね。そうすると子供の時のこと思い出すと、だいたい戦争ものとか、うん、そうなっちゃって、そこに裏に友達同士でなんか、ういとかつってあ、あのね、あのやってとドンバーンとかなんか言ってたりと か, か。うん。だから、平和、要するにこう戦争が好きなんじゃなくて、その裏にある情景とかね。 それ私はね、あると思うんですよ。勉強になってる。ちょっといいこと言うでしょ、たまには。すごい。たまには言うんですよ、いうことを。なるほど、と思いました。ねえ。それでディアゴスティーニが売れるのか。<笑>